皆さん、こんばんは<笑>え。星野写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。<笑>今日、田中先生とですね、これからちょっと山を登って、えー、撮影をするっていう、まあ、そんなところをお届けしたいなと思います。今、日和田山ってところに来てるんですけど、そこの山頂から何撮るんですかん今日はね、スカイツリーとね、えー、そこに、ちょっと、 お邪魔するような三日月、<笑>三日月、月とスカイツリーを狙うということで、<笑>で今日なねもう田中先生の撮影にお邪魔する感じですね。登山して上で撮ると、三時ぐらいですかね、月が昇ってくるのは。はい、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい 忘、はい、れちゃいけない<笑>駐車料金あ駐車料金ねえいくらですか三百円あ三百円、うん、ああだすあ私の分ものすいません私の分も、はい、ありがとうございますはいじゃ行ってきます<笑> レ, ベレベレベルさん最初に残った人なんですかそうあそれすごい人じゃないですか、はい、えこの辺の出身の人なんですかその人カワゴで確かカワ出身なんだ、うん、でこの山にね。 1週間で3回とか4回とか来てたっていう話は聞いてあっそうなあっよいっすうん ここからスカイツリー見えないですか、うんててねうんうん、あ頭ほら点滅してるじゃん。ああ、本当本当見ますね。見えますね。でもこの上からの景色はこの辺ではこれ以上の場所はないね。いい感じですか。うん、もう素晴らしいと思ったよ。 なんか鳥居があるんですよね山頂にね。うん、二つ。二つ鳥居あるんですか？第一鳥居。それからクリアしたら今度第二鳥居。へ、えー、それをクリアして山頂。ああ。じゃ先生もよく登りませんまだこの。ら<笑>あ、ここから先はもう夜男坂行かない方がに男坂はめっちゃ辛いんですか？辛い。あ、そうなんだ。うん、男坂ってぐらいですよね。距離はこっち向こうの方が早い。 撮影ポイントですかここ行きま す, なん す, かここきますあっこの上ね、うん、あめっちゃ急いじゃないですか全然カメラ映んないけど、うん、めちゃめちゃ急いじゃないですか<笑>あこれ手すり手すりなんて登れないじゃないですかこれ、うんうん、あっま す, すごいすごいすごいなかなかの急坂ですね<笑>あ先生今おいくつでしたっけ 60いいっすか元気だな元気なので。<笑>いやーすごいなでもこれ自分もキックボクシングやったりとかちょっと走ったりしてるからまだいいですけど名前言ってなかったらきついな、えー、い き, ついできついっすねきついっすねよいしょ ほんとだ。すげえいい景色。ほんだ。あ、一望ですね、もうね。ここからでも、ここからでも今日はほとんど位置的には変わらないの。あーそうなんですね、うん。だけど、より景色がね、いいんだよね。あと100メートル近く上がると。ね ああ、そっか。あ、うん、オリオン座が。 スカイツリーどこだあそこかスカイツリーあ、ちょろっと見えないなスカイツリースカイツリーちょろっと見えますねちょろっと映りますねお<笑>じゃ行きましょう か, みか休みましたね忘れ物ねえようなオッケーじゃ最後ますじゃ最後最後失礼しまーすま で, がでもここで休んだからねあの正解だと思うあ、そうっすかで休まないと言とねこどんな死んだすのって思うぐらいですから あなんかこの岩の一歩一歩が幅広いのが嫌だなぁ高差し山日和田さん山頂あ山頂山頂もうちょっとでしょこれここからきついのあここからきつい<笑><笑> これね、昼、昼間は見ないでいいわ。えへへ。あ、なんかでも確かに険しそう。し険しそうです、うん。すごい険しそう。<笑><笑>ここはね、もう一番疲れんの。あどうこれ山頂うんすごく、ね。あ、こんなとこにこんなすごく、ねこれ。これ、どうやって持ってきたんだろう、これ。 このああ、夜景ね。丸、ま、っきりレベル。ま丸き、あんたスカイツリーやった。スカイツリーが近いでしょ。はいはいはい。さっき遠かったでしょ。ここ不思議と近く見えね。本当だ。いやすーごい街灯また太いけど、<笑>なんだこれすごいな。<笑>すごい。いみんなお起きてるんだよやっぱり。<笑>みんな。満<笑>日の夜だから。そうですね。みんな夜更かし、暖房ガンガン炊いてですよ。寒いから。はい着きました。お疲れ様です。でここはテーブルになるの。<笑>じゃあ。 めちしょうゃ。よいしょ 出るのを待ってる感じですね、うん、先生めっちゃテンション高いです、うん、今日いいね今日いいですか行けちゃう、ね、今日いけちゃいますか<笑>、ね、行けちゃいますか今日はどうする。で今出るかな真ん中にあるのがこうスカイツリーって感じであスカイツリーの横からこう月が細い月が登ってくるらしく今のところ、ね、雲もかかってないんで う, うんなんかいけそうな感じにしますよね、うん、だいぶ冷えてきました<笑>オードパナのあ S5 ですね S5 に S5 <笑>、はい、シグマの SIGMA の150600 の, の, あの L, L マンズ仕様です ね, よってやつねうんうん DGDN のほうだ、ん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 30分40分あと4分ですね38分ああもうもう来ちゃおうかなもう行きます<笑>おーいってあやべドライブモードを連射にしなかったえー、っとー 寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒い寒 い, 寒 い, 寒 い, 寒いそろサメサメサメサメサねサメサんサメサいサメサメないサメサメサメサメサいサメサメサメサメサいサいサいサいサいサいサいサメサメサメいるサメサメサメサいサいサいサメサメサメサメサメサメサメサメサメサメサメサメサメサ もっと右に来るかと思ったら。らすげえな。なんだよこれ。すげえな<笑>これあ、いたいたいたいたいた い, い, い, い, いましたね。すごい。出てき て, てきた出た。こんなの見たことないよスカイツリーと。つ<笑>まない。<笑>すごいですね。すごい。<笑>トリミングしてやるぜ後で。うん これ先、うんねうん、先生の構図完璧じゃないですかちょっと右に振ってましたよねうん、振ってる先生の構図完璧じゃないですかこれもう完璧、脳取り脳取り、脳取り、脳、うん、トり<笑>ほら、見えるよえあ、ほんとだほんとあ<ー><笑>やべえ先生のやつうわ<笑>地球省がさ うん い, い, よはい、いいですね<笑>うわ地球症が惜しいなでもなんか輪郭が出てんのうんうんうんこっちはねちょっと連射中なんであんまりよく見えないかもしれないですけど見えるかなスカイツリー右側に月が出てきてうわつうかこの低さでこの細さでよく映ったな先生持ってんなやっぱ<笑>すげえなーうわ